いつも、いつも言ってるんです。いつも。僕が喋るの得意だから、一人散歩行くから。あの。ケンカの時にね。もっと遠くにやった方がいいよとか言ってんだけど。あの、同じことになっちゃうんですあの、喧嘩の時は。あの、我々やってるのは。その。自由のためにやって、それを求めてる人がな。あ好きには。あの。お、お、お、おこういうとこ行っちゃうと。 自 分, の不 自, 由自分が不自由になっちゃうからね、うん、こういうとこ行っちゃうと確かに相手がやっと自分が不自由になるだからやっつけようとしないからほら、ね、自分がこういうとこ動るとかそういうことだよねだから相手のことあんまり気にしてるとこう不自由になっちゃうだから あ, あ自分が自由のためにこういうのこういうのほら何、はい、ていう の, あのそれが優先なのね であんまりやっつけとこうったら 自, 自 分, 不自由自分不自由を不自由にしちゃうからだから自 分, 自分の自由のためにやってるってことをいつも思ってないとだから合気道ってなんか稽古やってさなんかすごい修行みたいだけど遊びでやってんだからねあの我々プロの人は別よ我々遊びだからあのななんていうの自由を求めてやる楽しくやって。 ね、関係ないのか、うん、っていうこと、ね、そういうこと、それで上と下やってるんですよね、で、ね、こう、不自由にならないように、うん、自分が不自由にならないように、自由な、自由を、自由の場所、どうかなって、てるだから、自分としてのが大事、で、相手関係なし、相手のことはもう関係ない、で嫌だなと思うのは、こういう蹴りが来るとかね。 るってくるとかそういうのあるからそれをくらついてるんだけどあんまりこういうとことらわれてこういうとことかこういうとことらわれてないのとらわれてないで自由にしてるそしるとほらこの手があるから彼女やりたければこれを緩めてこないとほら緩めてくるとこうってくんのねでも緩めてこないとこなっちゃってるから力入っちゃってるから、うん、彼, 女彼女が逆に不自由になっててここは自由。 だからこ う, できる、ね、そ, う, いうそういう話なんですよ、ね、だからそういういことが分かってないとなかなか楽しくてできないからみんななんか基礎やってからな っ, ってやりたいんだけどさそのためにやってるわけじゃないんだからね遊びのために遊びに行ってそういう話夢でしたね夢としたそういう感じでしたけどと楽しかったと思い で上と上 上, やっ 上, っる、ね、上るとこうこここここううううう彼女んなないから自自分分のの上じゃ少し下み形気にすることによってとらわれちゃうのこういうとこと。 だから形どうでもいいのは下手なんだからもともと我々ね下手なんないだから一応定中戦だとかだからやられないようにこの手ね気がついてるでやられないように今まで生まれて20年以上いるんだよね大体ねでそうすると色々ろがってるわけよ。だからこうなんていうのかなそれに基づいてさあんまり離れちゃったら俺の意識の外行っちゃったらやられちゃうんだもんね。 だから自分い や, やばいなと思ったら自分の中に入れとくのと手が来るとかこの手外してボカってくるとかそれ気がつくんじゃないそしたら自然な反応としてこういう風にほら出てきたの そ, そ, うそういう話だからねあの特殊なことやってるわけじゃないのだから今まで生まれてずっと育ってきてさ色々習ってきたことの応用だから応用ってかなそれ大気道特殊なことやってるわけじゃないのだから え基本のここにあればやりやすいんだよねやりやすいからいろいろ動きやすいとかいろいろこうやってねこうやって回ってきたとかやりやすいからよやってんの、まあ、真ん中で正中線でやりなさいってよく言ってんだよね正中線でやりなさいって言ってるんじゃなくて正中線がやりやすいから離れちゃったらやりづらいのやりづらいとかやられちゃうんだから。 だから、成長線に持っていきましょうって、そういう話、足、自由に使いましょうって足、足、をうに自由にね、こういうふうに使って歩いてき、ね、た、だから、言ってることは日常生活のことを言ってるんだから、あの、日常生活とかけ離れたことは、ここではやってないはずなんですよね、多分ね、他の人たちだ、他の時間知らないけどさ、特殊なことやってるかもしれないけど、僕ね、少なくとも僕の時間は、 日常生活、みんな日常生活やってるののエッセンスとしてやってるここにあるからほらここにあるからだからこう回ってきたこう回ってきてほらこっち行ったらこうこうこうふ開いちゃうんだからだからまずこう回ってちゃんと回って正中線に相手の四角ね相手の四角が正中線にあるようにそれで上から下に落としたで やっつけてやろうと思うとこうやってこういうところを壊しに行っちゃうからじゃなくてねたまにたまたまこういうふうにこういう円でねこういうしてで落としてきたっていうそういう形を足が自由だからこう落ち出てきてねこういうに回ってきたでもほら こ, うこの手ね来ないのねこれい て, いてててになってっからこれこうやって来たら来るのかなこれ。でもこれいてててだから来ないの これここれ、こ れ, これ。で僕は死角に入っちゃってるから彼女はこうなっちゃって出てきて倒れちゃったでそういうことやってるわけだから そ, ううその辺分かってほしいのねいつ特殊なことやってるわけじゃないからいつもいつもいつもいつもこうほらいつもいるのこうや っ, てやったら背中見せたらやられちゃうんだからだからやられないようにしてるだけこの線この線があるから彼女は腰回してこれないのね回してくるためにはこれ抜いてくる 力抜いいいてもう来ないと来れなれから力入ってるなってのがの分かってからこういうやってるのこういう話 だ, う、ね、だから、ね、彼女を伸ばされちゃったらこれ防御反応で自然的にこう曲がってくるのかうってそれでこの手でパッてやろうとするのこ、まあ、伸ばされちゃってこう、ね、来たねこう来たてこうやってこうやってう来たのそうすそれだけの話なのだ日常生活と同じことやってるから。 これねこうやってボンってもらって で, でこう入ってきてっていう話じゃ日常生活と同じこと延長ですからつなげたところでしいんだけど、はい、優先順位はこ う, ういうとこでこ う, こう外れちゃったらこれに気づくのが練習なのこれ外れちゃってこのままやり続けたらこういうふうに崩れちゃうんだか ら, だから こ, こうなっちゃったらねこうは外れちゃって正中線ここにあるの僕の正中線って。 だから成長線もうちょっとこっちこうなって、こう回っていく前にちょっとこうやってちゃんと確かめて確かめてから成長線あるね成長線に上げてきたの万歳そういう形してほしいのね気づかない気づかないでやってるのは文句言えないのしょうがないんだからそ の, その人の能力で「ああだだー」って足がちゃってんじゃあさ文句言えないんだけど 気づくのが練習だからみんなね自分の曲がってるのに気づくのが練習僕も曲がっちゃってやったことはあるわけうやっややつけに行ったら曲がっちゃうんだから必ずだからやっつけに行かないで自分が自由だったら曲がらないのだからそこのところが大事なのやっつけに行っちゃうとどうして曲がっちゃう の, あの不自由になっちゃうの自分がねで自分が自由だってことを思い出してああああこれは不自由だなと思ったら 自由な形、それで回ったのそれが優先順位だからね再三言ってますけどあのえ、みんなそういうところあるわけ上手くなったら上手くなったら人もあの、初心者もさみんな合気道にかかわらずみんなそうじゃないあれあ<笑><笑>待ってたよこれ待って稽古だから待っててくれるから彼女やつ 普通だったら、やられたら、こはんって、こうやって持ってかれてやられたら終わりなのね、でも、稽古だから、合気道の稽古だから、こうやって、多少ずれても、彼女待ってくれるの、こうやって。だから、待っててくれたら修正できるの、こうね、それからやるってことあ実際にはできないよ、実際には曲がっちゃったらやられちゃうんだから、もう死んじゃったら終わり、それで、あの武道の稽古だからね。だからいいつもいつもも いつもいつも自由、いつもいつもっていうことをずーっと、鳥の人っていうか、やる立場の人はね、あのー、ずーっとやりつつ、なんていうのか正解、をやり続けなきゃいけないの、それ、稽古だから、一回でも失敗したら、やられたって終わり、死んじゃって終わりっていうふうに思ってね、それで少しずつこう、自由に動けるようにこう、いつでも、いつでもできるようにしたい。 で, すよ、ね、で今つなげましたけどつなげてやりましたけどこれ切っても同じ切るといろんなことができるのさよならもできるしこれこうやって切ってさよならってねあのできると思ってさよならさならねこうやって持ってきて彼女を持ちたいのね持ってきたんだけど切ってさよならってできるのでさよならできないと人生もそうだけど サングラスできなかったらずっとそれ付き合っていかなきゃいけないのでサングラスできたら人生付き合わない日から楽だよねで そ, それ切る練習 <笑>, 笑ってきてけどあのねそういう話<笑>これ切る<笑>これ練習で切るの練習で切るの練習でこれ片手の持ちとか両手持ちとか正面持ちとか切れないと何やってもこういうとこ持たれちゃう。 っああこっち来いよって言われちゃってこうやってやってやっ て, やってこうやって切れないとずっと、うん、全部こうやって何ぐらいで終わっちゃうとか切りたいわけこれね 切, 切れいつでも切れるれっあま一番簡単なのはこういう片手とか両手でこうやって持ってるこれがあっち持って2対1でここれ切りたくって切れないんだよね普通はでもこれ切らなきゃいけないのこれどうやって切りますかって話なので切る時にこう こっち回ってくれば切れるのねこうやって切れるよねこうやって歯射に並んこうやって切れるねで切る練習をしたいと思う触ってなければこうやって切れるガッチリ持たれちゃったらこれ切れないほらだからしょうがないからこっちだと入れないから こ, この生肘があるからねこ手があるからだからこっち入るそうすると切れるよねこうやって そういうふうにやっちゃうので切る練習しましょう、えー、両手で両手でこうやって持って両手でこうやって持ってそしたらやってああそうそうそ う, うわそうやらなきゃうねそういう切る練習切って自由になる練習切って自分は自由になるこの手のガチって相手が持ってきたそれを切って切って切ってってそうつながってるよつがって いやこれはねえっ、ー、とね相手の中に入っちゃうとね切れないのこれ相手の中に入っちゃったからこれ出すって向こうへ出すのさっき転換でさよならって向こうへ、うん、さよならってやったのと同じ ね, ね、うん、こう相手もう一回さよならってほら切れよね、うん、さよならってこっちっほらさよならってさよならって伸ばしてる相手伸ばす系のこうほらそういう練習 これ中に入っちゃうと切れないほら彼女の支えになっちゃうからねここはこうきてでこっちへこっちへ出してそうすると切れる片手も同じ片手もこっちは切れないけどこっちは切れないけど出すの出すと切れるの出すのほら切れた 出すと切れるそういうふうにねだから両手だったら主にこっちからそして詰めていかないで出すで切るこっちも片手だったらこうやってやって出す出して切る出して切るねこれ詰めたら切るだよだから出して切るこういうねそういう練習ね 自由になれるさよならさよならするのは自由さよならしなくてもいいんだけどさまあさよならした方が自由になれるよね関係ないから関係ねえからそういう話じゃあちょっと切る練習やりましょうどうぞあのねこういうこう持たれるでしょこれコツねコツこれ両手でこうやってギュッて持ってるとね彼の手は僕の重心を支えてんの僕の重心に来てんの だから、重心のここにいてギュッてやったんじゃできないのだからまず先にやんなきゃいけないのは彼女 が, あ, 彼女 が,、ね彼女がね、あ、彼がね彼が来てるこの自分の重心あら来たねここはどかなきゃだなまずどくのどいたらどいたと同時にこれ出すのこういうふうに向こう行ってってどかないと 話にななないっちゃうんだから彼は一生懸命こっち押してんだから押してってからここ狙ってんだ か, だから狙いを外さなきゃいけないのってことは転換と同じで自分が転換したので手外したのほらここからこっちへ転換それからこれ出したのこれの、ね、この手ねこの手向こうへそっちたでさよならそういうふうにやってほしいわけそこにあらこういうとこは自由なんだから 足とかそういう話だからいなくなるって言うんですね役に相手の前からいなくなる相手の前にいたんだけいねえんだからだから相手の前らか ら, <笑>らずれんのよそ<笑>したらこうやって出すのそうそう切れちゃうそういう話だからねでは少しやりましょうどうぞ彼はここを狙ってきてんだから彼は一番向こう、ね、あっちでもないしこっちでもないのできたらいなくなっていなくなって向こうへ っ て, 向こうあ っ, ち行ってくださいって感じねで「行ってください」言わないとなかなか行ってくれない人もいるんだけどさまあ自分がこうて、こうしてほらあっちあっちあっちなのもともといたのこっちねそういう話でこう変わるとさいろんなことできるのほらほらほらお上げてくればこれさっき塩投げでおね来てるんだよねここに。 こういなくなっ て, こ う, いなくなってでこうやって取ってくれば四方投げこういう四方投げできればこういう四方投げどうしようかな四<笑>投げやるかねあいなくなる練習だからいなくなる練習ここ切る練習やった切れないの ね, それはねだからいなくなってあっちがどうするそしたらこの手があるからここにここにほらつ上からこう持ってくるのとこうなっちゃったの ボカってやってもいいんだけどあんまりかっこよくないからこの手をまっすぐこうに上げるそうすとこういうふうになってこう手が絡んじゃってでででなっちゃうねこれは四投げさっきの四方投げと同じさっきはこうさっきは立たせった立でこうつながったままやったの今度はこう持ってこうこううに入ってきうのこう入ってきうの ちょっとこうなってボカッとこれねできるよねそしたらこの手は上この手はもう上だなこう抜けたのそれでこうボカッてこれ手絡んでいくから何もやられないいい調子で、ね、<笑>ああいいやっていう感じで、ね、じゃあちょっとこれ<笑>これちょっと難しいけどこ う, なって こ, うこうやってこうやってこうやってこうやってこうなっちゃったこ、ね、れこうやこうやここなってこうなってこうなって。<笑> <笑>かこうやって回ったのこうやって怖かったな<笑>手絡んじゃったのそううじゃちょっとこれやってみようかねっじゃあそれやりましょうどうぞ日々企画がして結構してるだけだからねこれほんとは戻っ手でこうやってさよならってこういうふうしたいのでもこう手があるからこうやって持ってきたのねこうそれだけの違いだからねあの 基本的なのは切る練習でねこうやって切ったらこう落としてくれば普通の技ねいろんな技できるのでたまたま塩投げさっきやったからねこうやってでこう彼女こうあっち行ってちょうだいあっち行どうぞってあっち空いてますよみたいなそういう感じでやってほしいんですよねこ投げちゃったこいつやっちけたやろ っ, ってやるんじゃなくて 空いてるからどうぞあっち行って行って行って行ってってそういう感じでやるとスムーズにいくのね投げてやろうと思うと防御反応って出てくるからスムーズじゃないのだからこうやってやってこうねそ う, こうさあ全然何もしてないね何もここっち行きたいんですかどうぞ行ってくださいそういうつもりでやらないとダメなのねこうこ ったらそうここがこうなっちゃうから蹴りきちゃったりしてでいなくなるっていうのは問題だからここからここからいなくなるそして下に落としたで空いてるからそこ隙間隙間見つけてどうぞあっち行ってください彼女が死体してる主体なのね自分が死体で何かや る, やるんじゃなくてさそういう話で今度こうこう持って ここのの間ハンドルのことを思い出したんですよ片っぽ上げると片っぽ下がるってこういう話でハンドル取られてで片手じゃできない片手じゃ片手運転だから良くないんだけどねあの上げた時は下げるあ下げた時は上げる上げる時は下げるとかそういう話なんだけどこういう動きこうやってやってこっちは下げるこっちは上げるってやるとこういうふうな形になるよね自分がまっすぐで。 こうきてこっちは下げるこっちは上げるこういうふうにほらなるねでこれだと何度でもできるのこっちに入ってきてこう下げながらこれを上げていくる上げ下げ上げ下げってそういう感じねこうやってこれ上げてこれを下げるそういうテイクをちょっとやろうかなじゃあこれで、ね、みんなそうなのわわってわってこうやってこうやって。 こうやって上げてこれ下げてるの上げて下げてるさっきのやつねさっきのやつもこうやって上げてるでしょこの手こ の, この手は下げてるのこうやって下げてるそういうふうにこういうの使ってるからこういう球球をコロコロなでてるみたいなんかねハンドルこうやってねじってるハンドル全部共通し て, っからあのしてるから片手で片手でこういうのないのこう 傾いいちゃってすごく良く良ないの必ずこの手も使ってんのこういうふうにこうこ う, でこういうふうにこういうふうにねそうすると自分が安定してるあの前言われたんだけどねあの下げたいんだったら上げろって上げたいんだったら下げろよて、まああ反対の手ねそういう話そういう話なんだだからこういう使い方ちょっと練習しましょう あのじゃあちょっとやってみましょうねっ こ, こからこうやって均等この手均等ね両 手, 両手とも均等均等でこういうふうにこれ下げながら上げたそういう話こ う, こうああ2つやったらこうこういう手今度このままこういう手さっきはこういう手でさよならってもこう今度はこういう手でこうして繋がってくればこうなっちゃう <笑>ゃこう来てこのままこうキこれ下げてあげてあげてくればこうなるねさっきはこう来てからこうにやったの今度はこのままこう来たの同じでしょ同じねやってることは同じなんだけど意識も同じたまたま手がこう上から来たか下から入ってきたかの違いで下から入ると 同じ こ, ことできるのこれ入り身投げみたいな形でねこれこのまま落とさないでこういたったああ手さよならってこういうふうにしたいんだけどさよならの途中に手があるとこういうお手返しになっちゃう、うん、こ, れこれでも同じこれでもさよならしてもいいの待ってさよならってで手があるよね そうするとこうねこのまま行ってもいいこのままこう入ってもいいこのままこうふうに入ってもいいで手があるからここにここにここにね見える見えるよねここに手があるよね手をこうやって持つ普通にこうなったこうこうふうにそれこっちやったら 持てないのパッちゃったら切れないのでも切るには外出すんだからうは出さなきゃいけないでこういうに切ってんのそうするとこうなって本当はさよならするんだけどつながっちゃったからこうつながってるから上から下をそうすると小手返しの形になるねでこれ2つこっちでもいいこうやってきてこういうにこのままでもいいこう歩かれてこう出してこれでもいい ういう話かるわかるわかるよねじゃあちょっとお手返しもやってみようかどうぞや<笑>ってくださいもの手取りは2つ手あるじゃないこれ こ, こっちこっちでこっちの手取ってくるとみんなこういうこういう手なのこういうこういうこうい う, こういう曲がった手こういうねこういう手でこっちの手こっちの手フォーカスするとこれこういう手なのこういう手っていうのはこう一挙こういうこういう手こうこうじゃないよね こっちの手はこうだよねこっちの手はこういう手一挙取るこういう手とこういう手分かる分かってるよねこういう手ってそういう話だからもろ手取りの時にこっちこういうふうにくれば一挙になるのこの手取ってくれば四方投げになるのだから四方投げ切ると一挙切るもろ手だと分かりやすいから両方手があるから両方両方手がこう 普通はこういうのないのね普通は普通 は, こ う, はこうやってこうやってああガチンなんて掴みに行かないんだ普通はこうやってやってああこの手嫌だななんか来た嫌だなだからもろ手取るってこ う, こういう形ね普通は普通はこの手空いてればボカってやるの普通はでも稽古だから一応 も, もろ手の稽古っていうのは手出された手 に, よ手に対してもろ手で掴むっていうのはこういう稽古方法 で、こういうふうにむとこういう形とね、こう一挙の形こは こ, こからこういう氷投げの形小手返しとかそういう両方できるからすごくいいわけ両方やりたいようにできる両方あるからねで、すごく稽古方法としてはすごくいいこっち来るかこっち来るか分かんないけど両方できるのだからこっち来るなと思ってこんな持ってくる。 来ても、こっちちやられちゃうもんしないでそういう話だとでいろいろやりましょう、ね、こう来てまっすぐはいこれね一で最初はこう持たれたら来たい。で彼女はここに来るんだからこの線を外して来たい。そして回ってくるとこういう形 そしてこう、これ一番わかりやすいからもろ手で取られたのをこういうふうにもろ手で取られたのをこういうふうにやってほしくないのはもろ手で取られたのをこういうふうにやっつ け, やっつけにいくのはやめてほしいのねでこうやっ て, やって自分がこ う, いうふうに彼女の中に入ってきたの 彼女崩れちゃってこうななっっちゃったのでここは何もしてないそういう風にやってほしいのそれから方向だけど方向は下に落としたいのこうきたらここに落としたいの向こうにこうやってこうやってやってる人が多いんだけどここ下押し倒したいから押し倒すんじゃないんだからここにこういう風にほら重心配置ここうこう。こう ね、こ方向はこっちなのいつも下向こうにやると逃げられちゃうの足緩めて足緩めてほら逃げちゃうねそこうトンとこう自分が傾いちゃうだから逃がさないよっていう俺は 逃, は逃がさねえんだよってう逃がさねえんだよとこうやって入ってこないとダメなの彼女逃げないようにねでずっとこうやって いやそういう話じゃあこれこれはこっちの手でこっちの手でこうやってこうやって線外してねこうこうきたんだけどこの線外してでこうでこう で, こうで入ってくるそして下ね下下じゃあこれ一挙じゃあちょっとやってみましょうどうぞ最近ねちょっとちょっと見てね彼と僕が 他人だと他人なのね他人だから向こう行ってよってこうと押してるとこれ弾いてることになるのじゃなくて合気道だから自分の中に彼を入れてくるってほらそういう形でそうすると彼がほら入ってきちゃったのね自分の中に逆やった方がいいっていうことに気が付いたってからそういうことをアドバイスした方がいいってことに気が付いたのでみんなやってるのは大体外にこうに出す弾くっていう形やってるで これれに負けて、て彼倒る。じゃなくて自分の中に彼を持ってくるっていうそういうほらストック降りる僕は何もしかりたけど彼は僕の中に入っちゃったから僕は自分の体を動かすのと同じ自分の体を動かすと彼が崩れちゃったってそういうふうに自分を動かしてるとで彼を動かそうと思ってると別物ちゃうかてだってだから自分の中に入れて自分が動く自分がこういうふうに。 そういうふうにやった方がいいような気がしますよ。あのいろいろ研究これねすごく難しい傾向だから、あのいろんな研究材料あると思うんだけど、そういうふうに最近やってるんです。じゃあ終わりましょう。